チ ャ, キチャキル浜田裕美でございますえーっとですね3年ぶりの開催おめでとうございますチャキルも2回目の出場となりますまだまだ未熟なチームではございますが皆様応援のほどよろしくお願いいたしま す, あ り, ますありがとうございましたそれでは準備をお願いしますはいありがとうございますさあ皆さんこんにちはチャキルでございます 原宿を盛り上げに今年やっと帰ってまいりました。ぜひですね。熱い応援よろしくお願いします。じゃあ、みんな原宿を盛り上げるために、いつもの掛け声行くぜよ。準備も整ったようです。はい、それではジャキルの皆さんです。はい、それではそれ。チャキル、原宿、おかえりよさこい。原宿よさこいおかえりなさい。 さあそれでは観客の皆様と一緒に盛り上がってまいりましょうかわい車検いざ出航！ そう帰ってこれましたチャケルでございます今年は皆様と一緒に精一杯原宿おもとサンドを盛り上げてまいりますのでぜひ熱い応援よろしくお願いいたします 見ていただいた皆様に、礼、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、はい、ありがとうござい ま, ざいました。会長。